いいところに来てくれたねさっき警備が破られて敵がザグを解放しようとしているんだここのビーコンはザグたちを引きつける効果がある両方確保すれば群れを独房に集めることができる独房がいっぱいになったら2つの独房が一斉に開いてザグがお互いの基地を攻撃するそれが生き残る最後のチャンスだこちらがビーコンを確保すればザグたちはこっちじゃなくて向こうを攻撃してくれるはずだ 殺されないように祈るばかりだねブラックシス施設始動中始まるぞシステム起動まで残り10秒54321 施設オンライン銭湯開始扉を開放さあ始まるぞアクセスが許可されました頑張ってねうわビーコンが活性化してるよ絶対に確保してねビーコンにエネルギー反応軌道が近いねビーコンが活性化してるよビーコンが再起動しようとしてるよ ままた来たビーコンが起動してるビーコンがまた活性化してるザグたちも興奮してるようだビーコンが起動したよ覚悟して頼むなんとかなってくれビーコンがまた起動したよ敵に取られる前に取ってねビーコンが起動したよ頼む敵の手に渡らせないでくれよ ビーコンを確保するんだ怒ったザーゴの相手なんてしたくないからね早くビーコンに向かってくれ起動してるよ来たよビーコンだ確保してああものすごい画像のザーゴがこっちに来るよなんとか止めてくれやっぱり無茶だったんだザーゴの大群がこっちの匂いが嗅ぎつけてきてるよどあ向こうにに 行くザゴよりこっちの方がかなり多いよ僕はここから動けないんだ助けてくれうわザゴがほとんどこっちに来てるんじゃねえかなんとかしてくれ緊急通説ザゴ数十体がこちらに向かってるよ直ちにせ滅してくれそんなありえないよザゴがこっちに来るよ死にたくないよし これで向こうはこっちよりも多くのザーグを相手しないといけないはずだ独房を解放敵側の方が、より多くザーグが向かっていますえー、あー少しザーグの群れがこっちに向かってきてるよ頼むすぐになんとかしたよこっちに来るザーグは敵の方に行ったのよりはそこないねまだ希望があるかもしれないね ザゴが来たよ向こうより少ないだけまだマシかなこっちの方が相手するザゴの数は少ないみたいだねとりあえず人安心かなうわザゴを殲滅しないと戻ってきてザゴから守ってくれ防衛設備もザゴにはうんざりなはずだよ助けてやってよ ザゴがこっちの基地をかみ切ろうとしているって言った方がいいかななんとかしてよ何やってんの急いでザゴをなんとかして警告基地がザーグの襲撃を受けています殲滅を推奨します警告ザーグの攻撃が進行中忙しいのは分かってるけどザーゴのことを優先してくれないかな ありがとう君たちがいなかったら今頃ザーグの餌だああ全部倒してくれたの攻めてるわけじゃないよ確認したかっただけザーグ撃破完了規定通り独房の状態をリセットしますザーグ排除完了フィールドワークは超楽しいぞって言われたけどさだか帰ったらどれだけ楽しい教えてやるよ ザーゴがいなくなくったよっこんなボロボロな施設誰が設計したんだろうあ僕だったもう安全かなあそううありがとうザーゴの排除完了うこういうことにならないために科学者になったのになザーゴ教育排除完了よかった首の皮一枚つめなかったよ 解剖だああザコの西行が避難してくれ失敗だ施設を放棄するよやったねみんなすごいよ これでもう安全だすごいよ勝利だタレントを選択してくださいあなたは死亡しました死亡を確認ホートを失いました 味方ホートが陥落しました。友軍ホートが破壊されました。友軍キープは破壊されました。キープを失いました。敵ホートが破壊されました。ホートを破壊敵キープ、殲滅完了。キープを破壊しました。ファーストブレッド。 周囲コアが攻撃されています注意コアが敵軍に攻撃されていますダブルキルダブルキルダブルキルトリプルキルクッドキル敵撃破テイヒーロー抹殺ヒーローを撃破殺害を確認キリングスプリーメイヘム アンタチャブルヒーローオブザストーム。